優しいんですね。ちょっと安心したかも。あ、そうだ自己紹介しなきゃ私、高月や生いですアイドルのことはまだ全然ダメですけど、やる気と元気はいっぱいありますプロデューサー、よろしくお願いしまーす<音楽> 特売日なのでいいっぱいっぱ買てきましたはい、大好きです栄養満点でお腹も膨らんでとってもお得ですあと、うちは家族が多いから家計的にも助かるなって。でも、妹や弟たちにはもっといろんなものをお腹いっぱい食べさせてあげたくて。 あの プ, プロデューサー 今日は私、このまますぐに帰ってもいいですかありがとうございます お仕事が早く終わったから特売品がたくさん買えちゃいましたそれで重くなっちゃって<音声>はい妹や弟たちがうちで待ってますから急いで帰らないとうわはわ だ、大丈夫です。これくらいの荷物、いつも一人で運んでますから。それじゃあ、プロデューサー。また明日。お疲れ。 えでも、これってお仕事の荷物じゃなくて、うちの荷物だから。そういうのプロデューサーに持ってもらうのはダメかなーって。プロデューサー 途中何回もフラフラーってなってでもプロデューサーはヒょいっと持ち上げちゃいましたよねすごいかもうん プデューサー、ごめんなさい。せっかく番組に出させてもらったのに。私、値段にゼロがいっぱい並んでるの見たら、目がチカチカして。安いって言わなきゃダメなのに、思わずお高いですって言っちゃいました。はい。あんなにお金があったら、 半年はご飯食べれちゃいますよねお仕事だから見ている人に欲しいって思ってもらわないとダメだったのにそれなのに皆さんに迷惑かけちゃいました そう、なんですか私、まだ番組に出してもらえるんですか<音声>あ、はい、すっごく反省してます<音声>プロデューサー、そうですよね。ありがとうございます ここで落ち込んでいても何もなりませんよね。私、もう大丈夫です。もう一回頑張ってきます。はい。さっき失敗した分、品物のいいところ、いっぱい見つけますね。あ、でもその前に、プロデューサー、あれやっておきましょう。 あっえっとこうてとてをあわせてですね「タッチ!」って。 あの、プロデューサー。今は休憩時間です。それよりプロデューサー、最近ちゃんとお休みしてますかなんだかいつも忙しそうにしてるから、私すっごく心配で。プロデューサー そうかもしれないですけど、いっぱい頑張ったらヘトヘトになっちゃいます。さっきもずーっと電話してたみたいですし。バッティングリスケプロデューサーもしかして野球でもするんですか 私も入れてください弟たちとよく遊んでますから結構上手なんですよはい次のお休みはみんなでキャッチボールしましょううん。 プロデューサー、やっぱり大変そうです。プロデューサーはそんなにお仕事して疲れないんですか本当ですか妹のかすみも熱があるのに大丈夫って言ったりするんです。 嘘をついて無理するのは、ねですよ、プロデューサー。私にできることがあったら言ってくださいねお手伝いしちゃいますから すみません。昨日夜遅くまでお洗濯してたから、ちょっと寝不足で。あ、謝らないでください。仕方ないですし。それに、お仕事がたくさんあるって、とってもいいことかなーって。 うーん前よりも大変かもって思うことはありますでも私はお姉ちゃんだし家事も頑張らなくちゃ そ、そんなことないですよほらこの通り元気もありもありですう<音声>ーん。で、でも。今、私が頑張らなくちゃ、いろんな人に迷惑をかけちゃいます。私、 どうしたらいいんでしょうかあそ、そんなだ、ダメです、プロデューサーそれって、サボるってことですよね しないと ですかそんな感じでいいんでしょうか。なんか、やる気ないみたいで。わかりました。私考えてみます。 あと、頑張らなくちゃって言葉も言わないようにしますね。頑張らないぞーんー、頑張らないぞー頑張らないぞああそうでしたああごめんなさい レギュラー 嬉しすぎて力が抜けてきちゃいました。なんか嬉しすぎて夢みたいかも。えへへ。あたしがいっぱい頑張れたのはプロデューサーのおかげです。だから番組に呼んでもらえることになったのもプロデューサーのおかげかなーって。 これからも大好きなお料理をもっともっと活かせるようにしますね それじゃプロデューサ ー, の ー,、はい、ー, サー約束そな。 チーー<笑>これからも一緒に頑張ります。 それでもダメなものはダメです。頑張りすぎはお正強ですよ。それじゃあ、プロデューサーも頑張りたい時だけ頑張るようにしてくださいね。はい、よろしくお願いします。プロデューサー、一緒に頑張っていきましょう。